えー、藤木豊と言います、えー、仕事はです、ねえー、ユーザーインターフェースおよび、UX、ユーザーエクスペリエンスですね、えー、こちらの本のデザイン、えー、およびです、ね、ソフトウェアの企画こういったものをしておりますこの場に何を期待されて参加しよし、えーまあ、要は普段とは違う、えー、何か別の出会い、えー、そういったものがです、ねえー、絶対にあるのかなとそういうことを思って参加しております。<笑> 前のワークスタイルを教えていただけ、ね、方ですね。えっとですね、えー、僕は今はですね、えー、完全にもうですね、あのー、毎日がコワーキング。 といいいうス、ね、スペースでかた働いています、えー、大体です、ねえー、月曜日から金曜日まではです、ね、パックスコワーキングというです、ね、共同にあるコワーキングスペースこちらをねじろうにしてです、ね、やっていまして、えー、ただです、ね、ポイントによっては、えー、下北沢の OSS カフェオープンソースカフェですね、えー、こちらの方で、えー、ジェリーと言われるです、ねえー、要は、えー、コワーキングのようにあの常にいるのではなくて、えー、その日だけ、えー、いろんな人が集まってその場で仕事をすると。そういういなことを ですね、やっております理想のワークスタイルってありますかえっ、ー、とですね、それは特にないのかなというような気はしてるんですけども、いずれにしても僕が独立したのは実は今年の、えー、2011年の7月、えー、要はです、ね、会社という形というのはです、ね、だんだんやっぱり壊れてきちゃってるのかなと、えー、そういうようなことがあって、もっとです、ね、あのプロジェクトベースで、えー、かつです、ね、もっとあの大きな人の集まり、えー、つまりあの今までだちょっと。あの 普通の業界にのいて大体、あんまり大きな人が集まれないで小規模だったらできたんだけど、えー、ちょっと大きくなるとやっぱり難しいとでもやっぱり大きな規模だけどもプロジェクトベースでいろんな人がっ集まってこのソフトウェアのこの機能に関してはこれがガーンとできるとかそういうような形のです、ね、もうちょっと有機的な、えー、そういったつながりを持ったです、ね、仕事のやり方これはこれからなんじゃないかなとそういうふうに思っています。現在のの働き方とと理想のところでギャップ そうですねまだギャップとかそういうことよりは、えー、どちらかというとあのまだ発展途上なのかなと、えー、さらにです、ね、さっき会社という話もしたんですけどもそれとは別にあの色な今度はあのこれのグループとこのグループのコラボとか人だけじゃなくて、えー、そういったですねもっとの。の 本当にダイナミックな有機的なです、ね、つながりを持った、えー、仕組みというのはこれからできてくるんじゃないかなと、えー、そういったことをです、ね、なんかこれから見つけていきたいなというのはです、ねえーまあ、僕のメインのビジネスのほかに、えー、サブとしてです、ね、非常にです、ね、関心を持っているアジェンダなます。それをその実現するためには 人, 人的な能力が必要なのですか 構造のの変革が必要 な, の か, なか新しいテクノロジーとか今のテクノロジーの応用が必要なのかどれだ、えー、と思いますと多分もう今すでに変わっててあのすごくシンクロニシティを今感じてるんですよね。 えー、先ほどコワーキングって言いましたけども、えー、僕がやり始めて大体1年日本に来たのもほぼ1年なんですね、えー、そ, れその頃に誰も知らなくてで今年の3月とか4月からいろんな会社の人たちがちらほらちらほら言うようになってきてでやっぱりあのそれってなぜか知らないけどもやっぱり何かが動く時っていうのは、えー、必ずあの シンクロニシティとかそういったものが起きてくるのかなとそういうような形の印象を持ってるんで多分来年の時にはまた違うことを言ってるのかなという気もしますけれどもそういう変化が感じられますね。なんかそれに関してて日常かから心がけてるの そうですね、あの今はやはりあの、会社とか今の実績とか、そういったことよりも、人のネットワークっていうのはです、ね、今までよりももっと大事になってくると、えー、それが今まで人脈とか言ったのに、なんか人脈って嫌いで、なんかもうちょっと緩い感じのネットワークとか、えー、そういったものが今まで以上に、まあ、こういった場も含めて、えー、どんどん作っていく、えー、そういったことがです、ね、必要になってくるのかなと思っています。 働き方に関して理想とするロールモデルみたいなのをえー、っとですね特にないというのが正直なところです、ねえー、というのはあのもうすでにあのいろんなことを見ててもあのもうどんどん変わっていってる でまあ、あえて言うんであればサンフランシスコのいろんなです、ね、あの例えばのインスタグラムとかそういったことの少人数でなんか本当にあのダイナミックなものを作れる、えー、そういった仕事です、ねえー、ができれば面白いなと個人的には思います。